何そのポーズ反省してんの反省してんのそれさっきから反省してんですかダメでしょ袋取ったら分かった